11月20日放送の TBS 景況用バラエティ番組日曜日の初耳学において元ジャニーズの山下智久に対して不自然な対応が取られたことで視聴者がざわつく場面があった同番組の人気コーナーインタビュアー林修に女優の戸田恵梨香が出演文字通り林修があるジャンルでカリスマと呼ばれている人物にインタビューする同企画で ヘタの女優人生が紐解かれていったが、問題の場面は、ヘタがレギュラー出演していたフジテレビ系ドラマ、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命、シリーズが言及された際に出てきた。2008年に第一期が放送されたこのドラマは、主演の山下智久をはじめ、ヘタ、荒垣結衣、比嘉愛美。 アサリ洋介という今となっては豪華なメインキャストで知られるが、下手に共演者との関係について話を聞く場面で、下手、荒柿、日ガ、アサリの4人の潜在写真が並ぶのに対し、なぜか山下の写真だけが一切登場せず、コードブルーの劇中映像も、荒かきらとの場面はあるのに、なぜか主演の山下の映像は出てこなかったのだ。 ナレーションでは、しっかり山下智久や荒垣結衣など同世代の俳優と共演と触れられてより完全目殺したというわけではありませんでしたが写真や映像では山下だけ登場しないという不自然な対応。インタビューでは、同世代の俳優が多かったため当初はライバル視していたと下手は認めつつ、7年のブランクがあった第3期で再集結した際には、 この人たちがいれば私も頑張れる、と仲間意識を実感できたといういい話も聞けたのですが、そこでもずっと出てくるのは山下以外の写真でした。そのため、SNS では、山 P の写真も映像も一切なくて、ジャニーズ辞めるって、こういうことだような。主演の山 P だけ映さないことに悪意を感じる。名前は出せても、写真や画像は山 P のだけ一切なし。 がっかり、コードブルーの紹介で山 P ピー映像写真でないのおかしくないなど TBS の対応に不満の声が続出していました。その中で株を上げたのが下手。コードブルー続編の可能性について聞かれた下手は続編があったとしても私と山下くんはいないと思います。 最後の映画で私は産婦人科の方に行ってて、山下くんの役は海外で農家科として旅立っちゃったので、と話し、それでもまた日本に帰ってくれば続編ができると、林先生が言うと、すでに山 P 何回帰ってくるんだよってぐらい帰ってきてるんですよ。またみたいなことになる、とコメント。 山下くん山 P としっかり主演の名前を出した下手に視聴者からは3時の声が集まっています。芸能記者 TBS と山下といえば黒詐欺が新たにキングプリンス平野耀の主演で生まれ変わり現在放送中これを記念して2006年に放送された山下主演版が配信されており山下サイドと連絡がつかなかったとは考えづらい この番組はセクシーゾーン中島健人がレギュラー出演しているため、明らかにジャニーズ忖度でしょうね。しかも、インタビュアー林修は通常、VTR の合間にスタジオのリアクションの様子を挟んだり、ワイプが出たりするのですが、今回はなぜかワイプが封印され、スタジオの反応が一切映らない形で放送されていたのも不自然でした。 特に俳優が演技を語る場面では中島さんがワイプで抜かれたり、スタジオで感想を求められるものですが、そういえば今回はスタジオで下手のインタビューについて語る場面すらありませんでしたね。どうこの不自然な対応に視聴者からは、クロサギも、平野の使用もなかったことにされるかも、こうやって、花晴れも末光警察もクロサギも、全部平野市を映らないのかな 平野耀のクロサギも今までの出演作品もなかったことにされるんじゃないかなって思ったクロサギでくんの名前はあっても写真が映像が使われないってことがこれから先あるってことよね。そんな未来見たくないなど来年5月でのグループ脱退とジャニーズ事務所退所が発表されている平野耀の退場後の取り合いを心配する声も出ている。 昨年1月放送のピッたンこ感、感で過去の TBS ドラマを振り返る企画がされた際も元ジャニーズに対する対応が不自然でしたね。池袋ウエストゲートパークでは早くでの出演だった小栗旬をわざわざ紹介をした一方で山下だけ触れられていなかったりごめんね、青春。や流れ星の。 絆では主演やメインキャストの西木土の出演場面が出てこないなど徹底的に元ジャニーズを画面に映さないようにしていました。ルキーズでは現在は芸能界を引退している井原らしはやぶさしや高岡総優らの映像が問題なく流されていただけに余計に不自然さが際立つ結果となりました。どう ?TBS のジャニーズ忖度は徹底しているようだ。 昨年ドラゴン桜の続編が日曜劇場で放送された際も最終回のサプライズで前作のレギュラーだった荒垣、ゆ衣小池てっぺらが出演して視聴者を沸かせた、ものの山下だけは声だけで姿のない出演となったことにファンからビューイングが殺到。新シリーズでは金プリの橋山がレギュラー出演しており、やはりジャニーズ忖度が働いた結果、 苦肉の作で声だけの出演となったと言われています。平野も退場後は同様の扱いを受けるとしか思えませんね。どう 二宮和也主演の映画、バーゲリより愛を込めての公開を記念して、二宮が主演し、西木戸とヘタが兄弟役で共演した2008年放送のドラマ、流れ星の絆の初の配信がようやく実現したが、こうしたきっかけがない限り、平野版、黒詐欺も今後封印されてしまうのかもしれない。 元スマップメンバーのテレビ出演について圧力をかけた疑いがあるとして厚生取引委員会がジャニーズ事務所に注意処分をしたと NHK が報じてから3年以上。テレビ業界におけるジャニーズ忖度は今後も不変なのだろうか。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。